皆さん、こんにちは。サルです。えー、皆さん、今年はもうふるさと納税で何を購入されましたかまだ購入されてない、もしくは知らないという方はね、12月末までがチャンスですので、この動画を参考にしていただければと思います。ふるさと納税を極めて簡単に言えば、2000円でいろんなものが買えるという仕組みです。正確なことは、ふるさと納税のホームページを見ていただくとして、私はあくまで個人の感じ方として話します。今映っているようなもの、 本当に様々なものがありますがこれらがですね、えー、自己負担額2000円で買えるということなんですねふるさと納税の仕組みはもう少し詳しく言うと本来自分が住んでいる自治体に払うべき税金を別の自治体に納めることでその自治体からお礼の品がもらえるというこういう仕組みです年末はふるさと納税の時期です ささんはもう購入されましたか今回はまだ購入されてない方のためにふるさと納税の仕組みや購入方法をまとめてみます私もまだ買ったことないんだよねなんか難しそうだし詳しい仕組みなどはホームページの説明を読んでいただくとして今回私は個人的に感じたことをご紹介します私にとってふるさと納税は単純に 2,000 円で高価なキャンプ用品が買えるチャンスです 数千円から数万円のキャンプギアも 2,000 円で買えるので超お得ですだったら高いもの買った方が得じゃんその通りだけど上限額が決まっているからそれを超えると自己負担になって 2,000 円では買えなくなるんです上限額はいくらなのそれはあなたが来年払う予定の税金の金額で決まるので今年の収入や家族構成など人によって違いますなんだやっぱ面倒くさそうね 確かに面倒くさいです。だったら今回あえて面倒くさい部分から説明しますのでそれを聞いてやれそうだったら挑戦してみればいいかもその前に毎年確定申告をやってる人はどっちにせよ1月から3月の間に面倒くさい行事があると思うのでふるさと納税が原因で面倒くささが増えるわけでもないのでここではそういう人たちは除外して説明します私は確定申告が必要かどうか。 どうやって判断すればいいのそういう人はふるさと納税はやめておきましょう。税務署に電話で質問したらいいんだけど、それ自体結構面倒なのであまりお勧めしません。従って今回は確定申告を普段やってなくて、来年もする必要がない人を想定して話します。まず準備しないといけないのが、最新の源泉徴収票、マイナンバーカードです。それから、里振る。 というサイトにアカウントを作ってログインしておくことも必要です。サトフルで、厳選徴収票を見ながら数字を4つぐらい入力すれば自動的に上限額がわかります。あとは、上限額に収まるように欲しいものを5つまでに絞って選んでポチりましょう。欲しいものは5つまでしか買えないの。いっぱいあったらどうしよう。5つ超えてもいいんだけど、そうすると確定申告しなきゃならなくなるからさらに面倒くさくなるというだけです。 ちなみに5つというのはもらう返礼品の数ではなく、ポチった自治体の数ですが、まあそういう些細なことは置いておいて、大事なのはポチった後で税金の手続きをすることです。この手続きをしなければ全額自己負担になるので注意です。手続き方法はいろいろあるみたいだけど、猿の場合は、書類をプリンターで印刷して手書きで必要事項を記入して自治体に切手を貼って郵便で送ってます。 郵便で送らなくてもオンライン申請できる場合もあるけど、できない場合も結構あって、できるかどうか調べるのが何よりも面倒くさいので、猿の場合は、最初から全部郵便で送ることに決めています。申請書類も共通なので、まとめてプリントしておけばあとは書き込んで送るだけなので慣れたらその方が楽です。けれど、家にプリンターない場合はどうすればいいのかなどうにもできません。 そういうのを自分で解決できない人はどんどんめんどくさい作業が増えるからやめておきましょうオンラインでワンストップ申請できるから楽ちんだって聞いたんだけど違うの確かに自治体がオンライン申請に対応しててあなたがマイナンバーカードを読み取れるスマホを使ってればできると思うけど例えば今年猿がランタンを買うためにふるさと納税した埼玉県の自治体は オンライン申請を受け付けてなかったので必然的に郵便で送るしかありませんでした。そうなんだ。じゃあなんのためにオンライン申請ってあるのかな納税者にとってはオンライン申請の方が楽だから広がればいいな。ってことじゃないかと思うけど、現実にはあまり広がっていないように感じます。うーん。やっぱり面倒臭そうだからやめとこっかな。私もあなたと話すの面倒臭 く, くなってきたから、あなたはやめといた方がいいでしょう。 ということでようやくめんどくさい相手がいなくなったのでここからは先日届いたランタンをレビューします何にせよこんなおっきなものが届きましたねこれは一体これは一体いやーなんかまああれですねやっぱりちょっとちょっとかなり嬉しいですねはいえー、プレゼント的なね こういう箱に入って届くと、いい年下おっさんでもね、やっぱり嬉しいものは嬉しいですね。焚き火や図田袋。名前がいいよね。ズ田袋っていうね。えー、ご使用前に外側に防水スクレーを塗布すると汚れがつきにくくなります。だそうです。坂本昭治、日本製と。 おお、かっこいいね、これ。なんかいけてるよね。メイドインジャパンで、ボンファイアー、オガノベースっていうの、うん、なんかね、やっぱりこう、自分でね、なかなか買わないのでね、こういうの。年に一回の、 特別感があります<笑>かっこいいなんかね手触りがいいよねこのいかにも半布。このね麺のね太い糸のねキャンバス生地の半分半布というね<笑>言えてないけどこれいいよね。 まあ、ランタン用にね、こういう円筒状のね、ものが入るような、底、えー、もね、丸い形をしてます。で、えー、ここがあれだね。こう、くるくるっと巻くのかな巻いて閉じてねっていうね。まあ、おそらくそんな感じですね。いやー、いい作りですね。 ランタンなんでね、やっぱり雰囲気が大事なので、こういうケースはあった方がいいですよね。ここにね、ちょっとしたループもついてます。えー、そして、これが、はい、えー、フュアハンドね、ジンク、ベイビースペシャル276ですね。まあね、まあ一般的な大きさのサイズのオイルランタンです。 はい、えー、こうなってますね。じゃあ、早速開封します。なんかこう、やっぱりワクワクするよね。なんだろうね。年末って、年末じゃないけどね、まだ。年末に近づくと、こういうプレゼントみたいなものがね、届いて開けるのってワクワクしますね。はい。<笑>いいですね。 ヨアハンドってこうなんですよね。この袋にね、入ってるんですよね。この紙袋がね、好きな人結構いるよね。ヨアハンドのランタン、うん。なんかいいよね。焼き芋を買ったら入ってくるね。あの<笑>、袋に入れて売ってくれるっていうね。なんかあの感じがすごくいいですよね。おー。 目に入った瞬間がね、やっぱり嬉しいんですよね。はい。キャンプ道具はね、なんかこういう嬉しさがありますよね。何なんでしょうね、この独特の嬉しさ。なんかよくわかりませんけどね。うん、キャンプ用品じゃないと、 こんな嬉しさってあんまりないような気がするんですけどそれは私がキャンプが好きだからなのかキャンプ用品独特のロマンとかそういう何かがあるのかまあよく分かりませんこれねフュアハンドのランタンはよく芯がついてなかったっていうね 話とか聞くんですけど、これはね、普通についてますね。だから、あの、ベッド自分で準備する必要はどうもなさそうですね。私がね、フィアハンド好きなのはね、ここです。まあ、これ、個人的なことなんでね、あの、スキップしていただいたらいいんですけど、私はこれが好きなんですよね。この、オイルタンクの蓋にまで、このね、エンボスでね、 模様をつけていると、うん、私はこれが好きなんです。はい。<笑>まあ、どうでもいいですね。デーツ派の人とね、フュアランタン派の人とね、分かれる気がしますが、もう私は完全にこれ。と、あとは、ここですね。このガラスに印字されたフュアハンド。 メイドインジャーマニーというね、この文字が好きだなっていう人も結構いますよね。まあこのあたりがね、好きな人にとってはね、えー、お気に入りポイントじゃないかなと思います。うん、まあなんせね、このドイツ製らしいね、この緻密な作りというか、な<笑>んと言うんですかね、ドイツ製品独特のね、味わいっていうのはありますよね。はい。 276、ウェスト・ジャーマニー。ウェストもイーストも今ないけどね。はい。で、フュアーハンド。フュアーハンド。これハンドって手ですよね。フュアって何フューエルのこと燃料手に燃料あ、手の上で燃料が燃えてる熱いじゃん。<笑>よくわかんないけどね。はい。まあ、そういうことですよね。 かっこいいですね。スターコーポレーション。日本正規入代理店株式会社スター商事となってます。うん、いいですね。まあ、デーツとね、フィアハンド。えー、定番のね、ランタンなんで、ランタン好きな方ならね、大抵少なくともどっちかは持ってるだろうな、という気がします。 私はフィアーハンド派ですね。ちなみに箱の中にはこういうユーザーマニュアルが入ってましたね。まあ、取扱い帳の注意点、使用方法といったことが書かれてありますのでね。はい。えー、初めて使う場合にはね、こういうものをしっかり読んで、えー、間違いのないようにしていただくことで、このビックと呼ばれるね、面のね、あの火をつける部分が 炎がね、偏った形に燃えちゃったとかね、いうことがないんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。まあ、あのー、初めての場合はね、読んでから使っていただいたらいいかなと思います。で、えー、この袋にぴったりと入るはずということで、ちょっと入れてみますね。これを下に下ろしてからね、入れるということで、はい。 綺麗に収まりました。一回、二回ぐらい折れるのかなで、えー、パチンと閉まるはずですね。はい、閉じることができました。まあ、ということでね、こんな風な感じで持ち歩けますのでね、えー、とてもいいんではないかなという風に思います、まあ。この分厚いね、コットンの、ね、ケースに入れることによって、まあ、多少はね、内部を保護するっていう機能もありますのでね、 やっぱこういうのがあるとね、雰囲気もいいですけど、持ち運ぶときには合理的なんじゃないかなというふうに思います。この収納ケースとね、ランタンだけを考えても、実質2000円で購入できるっていうのは、相当得じゃないですかね。やっぱりこの、ふるさと納税の仕組みを知ってるか知ってないかっていうのは、まあ結構大きいんじゃないかなというふうな気はします。 先日購入したこの幕開けのねランタンウォーマーが、えー、ぴったりはまるわけですよねあれそうかそうなんだそうなんだちょっとこれ想定外でしたフィアハンドぴったり来るのかと思ってたしねそういう風に書いてたように思ったんですけどなんかそんなことないですねこれやっぱり不安定な感じしますね ということは、このプレートを使って、やっぱり止めた方が良さそうです。こういうね、感じで。どっちでもいいんですけどね、固定さえしてくれればね。えー、料理するのに固定できればいいので、はい、プレートを使うことによって、しっかりと固定できました。ランタンホーマーを使うと30分ほどで60度ぐらいのお湯が沸いて、 そのままずーっと保温されますサルは紅茶を入れて秋の夜長を楽しみました今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画いいなと思った方参考になった方は高評価ボタンをお願いしますチャンネル登録の方もよろしかったらお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました